はい、えー、とまたアマゾンで買ったちょっと安すぎる商品この遮熱テーブルのレビューです、えー、と通常ですね、えー、2999円、まあ、これぐらい3000円台が普通だと思うんですねで、まあ、アルミとかステンレスとかいろいろありますけど、まあ、3600円3000円台が普通ですが今回ですね999円クワスの遮熱テーブル 岩谷ジュニアコンパクト専用ちょっと安すぎるのでこれはおかしいと思って、えー、購入してみましたで、えー、早速届きましたプライムなので翌日来ますでこんな風に、えー、ポストに投函されてて、えー、U パケットですかね、えー、なんかいろいろ来てますけど欲しいのはこっちです A4 サイズの、えー、こんな封筒に入ってましてうんで早速ちょっとこの、えー、私の作業部屋で 開封してみようと思います、えー、と999円なんですけどこれ厚さがですね2 6センチぐらいなので360円もそろえばいるはずです。ということは税金も引くとこの会社の売り上げって572円になるんですね。この572円っていうのをどう考えるかですけど通常ステンレスの板だけでもですねこのぐらいの値段はしますので、まあ、それをこう加工したり穴を開けたり曲げたりですね というのはちょっとこの値段ではどう考えてもできないと思うんですなぜこの値段なのかよくわからないんですけどまあそれが実はっていうオチがあるのか確認してみようと思いますまず足ですけどまあ、ありがちなのはこうカパカパしてですね足がこう定まらないなんかあるんですけどねそんなことはなかったですしっかりしてましたでこう四つ四隅を押すと実はこう傾いてて<笑> えー、カッタンカッタンするとどっかの足が地面に接してないそれもなかったですねちょっとありがちなところを荒探してるみたいですけど、えー、天板の水平ですねこれすごいですねもうむしろむしろ優秀ですねなんかちょっと悔しくなってきたんですけど、えー、手前側長辺ですねこれ本当に水平保ててますねこれあの十分にあの あんですかね、あの合格基準以内ですね奥側も完璧とち ょ, ちょっとむしろ優秀ですねでよくあるのはこの切断面がこう波打ってるとか、えー、バリが出てるとかなんかこうふにょふにょとこう曲がってるとかそういうのありがちですよねあと足を広げた時にその、まあ歪んでて片一方はその壁に接して足が止まってるけどもう一方は接してないとか まあ、左右の歪みがあればそんなことよくあるんですけどないですね、まあ、あえて言うとここちょっとへこんでるような気がするんです 1mm ほどですかこれが999円の理由っていうのはちょっと、うん、ちょっとこじつけですよねまあここも微妙にバリがあるようなないようなまあただ触って怪我するようなバリはなかったです直角もそうですね2 9ンチと1 8 4センチ完璧に直角取れてます あのこの足の部分の切断面、これがこう刃物のようになってたり、えー、よく曲げがです、ね、なんか左右でこうずれてたり高さ が,、まあ、あ, る あ, り あ, るがありがちだと思うんですけどこの辺もです、ね、カットが実は、えー、左右対称じゃなかったり、えー、ロゴが、えー、消えてたりんことごとくチェックしたんですけどねな ん, かなんかだんだん、えー、本当に、えー、悔しくなってきましたね。 これ切断面磨いてはないんですけど傷つく感じもないの で, でこの水平度あ、もう文句つけ合わなくて過去に買ったこの遮熱板は一体何だったんだろうとこれも2000円ぐらいしたと思うんですけどうーん、もう使わなくなっちゃいますねこのクオリティで999円というのはちょっともうあれですねおかしいですね、はい、あの値段がおかしいという結論に達しました。 とということで実際に使ってみて、えー、さらに、えー、どこか、えー、オチがないのか調べてみようということでカセットコンパクトガスバーナーですね、えー、岩谷の純正品これを、えー、使ってみようと思います何でしょうね3000円台でこうある程度も数が売れて、えー、もうその在庫処分のために、まあ、置き場もないということで えー、赤が出なければいいよみたいな値段にしたのか、だけど赤出ないんですかね、本当に。ちょっと570円というのは、ですねよくわからない値段ですね、どっちにしても。でこれはの、アマゾンプライム価格というわけではなくてあの、プライムデーの1週間前ぐらいからこの価格だったので、多分あの在庫がはけるまでは、この値段続くんではないですかね、と思ってます。 でカセットを入れてもですね、その何でしょう、その天板との距離は多少空いてますので、こう、熱くなって、爆発の危険性があるとかいうこともなかったですし、30分ほどですかね、つけてたんですけど、まあ、全然その、周りが熱くなりすぎて、持てなくなるとか、なんかそんな目立った結果も見当たらなかったですね。うん、見当たらなかったですね。ということは、これは、 えー、使えるということではないかなと思いますはい、えー、とても丈夫でステンレスですねまあステンレスなので若干重いんですけどただアルミと違って頑丈ということはいけると思いますので、えー、999円に対して不安がある方はまあ私がいた届いて私に届いたものはですね問題なかったので参考になれば幸いです